日本語の。はい、日本語で。日本語で、司会を務めさせていただきます。うん、お越しくださった皆様、ありがとうございます。日本語で司会を務めさせていただくのは、実は初めてなので、ちょっと緊張していますが、よろしくお願いします。はい、えっ、ー、と、今日は京都大学から。 わざわざというと、本当に遠い中、こちらまでいらしてくださった、えー、と岡田裕太さん、まずは日本における配慮のパネルなんですが、翻訳への途上を日本における配慮か、在任サイトの翻訳について1分いらいで発表していただきます。 ご紹介ありがとうございます、えっと、京都大学から来ました岡田と申します、えっと、テーマが先ほどご紹介いた だ, きた い, い, ただいたようにハイダン財務サイト の, 入なイタイトの、まあ、日本語訳の話ということでちょっと今回は日本語での発表とさせていただきます、まあ、はちょっと時間をかけられて、ね、早速始めさせていただきます、えー、1めに 1927年にハイデガーの在日サイトが刊行されて以来、現在の日本では観光途中のものを含めて11種類の翻訳書がある。これは世界的に見ても軽なことであり、ハイデガーの施策を翻訳という作業を通して需要することに苦心してきた結果であるといえる。日本の哲学との関わりでハ イ, がハイデガーを考えるならば、今までの研究は当然のごとくその思想内容に主に焦点を当てて行われてきた。他方で西洋哲学の需要のプロセスにおいて、 翻訳という作業は避けては通れないものであり、ハイデガーにおいてもそれは例外ではないどころか、彼が用いる独特な用語の翻訳は現在に至るまでしばしば研究者をま悩ませてきたのである。ハイデガーの主要概念に対する訳語というのは、日本の哲学とハイデガーの関係を考察する上で重要な観点となるはずである。よって本論考の目的は次の2つになる。1、ハイデガーの主要概念、本論考では特にダーザインとイグジステンツ。 の訳語の選択という観点から、日本におけるハイデーガー哲学の需要の流れを描き出し、現在の翻訳において、特に九奇修造の、えっと、訳語、九奇修造が多くの訳語を生み出したという点で、翻訳の土台となっていることを明らかにする。 ハイデガー哲学の需要が始まった当時のこねた翻訳という営みに関する議論を通して日本におけるハイデガーの訳語の議論が単なるハイデガー哲学の需要の過程なのではなく、えー、訳語を自らの施策の展開のための語彙として獲得するという営みでもあったということを示す。 議論は次のとおりに進みます。まず次の節では、在日サイト観光以前のハイデガー需要の状況を田辺はじめと三木清の論文を求め、えー、訳語の観点から整理し、ハイデガーの主要概念の訳語の土台が既に準備されていたことを積出する。えー、次に、えーと、第3節です。その次の節では、在日サイトの観光後の1927年から、日本で最初の翻訳である 平島実人訳、存在と時間、観光までの日本の哲学会におけるザインサイトの訳語、特にダーザインとエグジステンスに関する議論を外観することで、クキ修造の訳語が現在使われている訳語の土台となっていることを解明する、その上で、クキがダーザインとエグジステンスに当てた現存在、実存という訳語が存在と時間の読解からすれば適切な訳語であったということを示す。 最後に第4節では以上の議論の成果を踏まえた上で、区、え、議、ー、の哲学においてハイデガーの役語は自らの施策を展開する際の合意としての役割を担っているということを示唆する。2、財務サイト観光以前の日本におけるハイデガー需要。日本におけるハイデガー需要は、田辺はじめの減少学における新しき天候、1924年を出発点とする。この論文で田辺は初めてハイデガーを日本に紹介した。 田辺は1922年から24年までヨーロッパに滞在しており、この論文は帰国後に書かれたものである。田辺によれば、この論文で紹介されているハイデガー哲学の内容は、フライブルクでの1923年のオントロギーの講義に基づいている、えー。本発表によって特に重要なことは、この論文において初めてハイデガーの概念に訳語が当てられたということであり、この訳語の中の一部はすでに現在の訳語としても採用されているということである。例えば、無む芸に当てられる交渉、増力に当てられる関心などである。 なお、本論語において、特に焦点としたい、ダーザイン及び芸術センスに対しては、この時点では現実存在、ダーザインに現実存在、芸術センスに存在とはう束が一応、凝らせられています。 え次に言及すべき論文として、三木清の解釈学的現象学の基礎概念、1927年1月なので、在日サイトの刊行以前のものですが、三、え、木、ー、は1922年から3年間ドイツに留学し、マールブルクでハイデガーに支持しています。この論文はハイデガー、三木が現地で受けたハイデガーの講義の内容をその論文にしていると推測される。まあ 言いう意味すればちょっとパクリみたいなところが、えー、と推測されるところで、えー、と私の調査では、まあ超えー、と中のところに書いてあるように現象学的研究の入門の文章とだいぶ被っているところがあるということが分かっているんですがハイデガーの使用概念の翻訳という観点からは そ, れを除いそのような事情を除いても、えー、と重要な資料である例えば関心という訳語は先の田辺の訳語と共通しており田辺の論文には出てこなかった語であるがザインサイトに出てくる アングストという語に対しても、不安という現在でも、えー、主に使われている訳語が当てられている、えー。一方で、ダーザインとエキジスンツには、えー、ミキは、えー、と訳語を与えず、そのまま表記としている。えー、このように、ザインツサイト観光以前はドイツに留学し、現地でハイデガーの講義に参加した者からの紹介という形で、ハイデガーの哲学の授業が始まった。本論、この観点から見て重要なのは、この時期の論文において、すでに後のザインツサイトの翻訳に受け継がれるような訳語というのが、すでにここで見出されているということである。 3、ザイエントサイトにおける使用概念の翻訳。前節では、ザイエントサイト観光以前におけるハイデガー哲学の需要の状況を、訳語に注目して整理した。本節では、ザイエントサイトにおける使用概念の訳語、特にダーザインとイグジステンスの訳語に注目しながら、ザイエントサイトの訳語の議論 自, 自体が、日本におけるハイデガー哲学の議論によって重要であったことを示す。また、その際に、奇襲座の訳語が大きな土台となっていることが明らかです 以下の議論ではハイデッカーの哲学を九鬼修造の訳語の完成形とみなし、その論文に至る前の訳語及びそれに伴う議論を追跡し、これが 3.1、えー。寺島実人訳に始まるザインサイトの翻訳の対応を露呈させるのが 3.2 となります。3.1。九鬼修造の訳語の完成まで。ザインサイトの翻訳の議論に関して、関係ながら重要に思われるのはザイン、ダーザイン、イグジステンツの3つである。現在の標準的な訳語としては、それぞれ存在、現存在、実存が当てられている。 ザインに関しては辻村光一がザインツサイトを「うとときと翻訳したように訳語の観点からしばしば議論の的となってきたこの点については、えー、と後半の大林氏の発表で扱われると思います、はい、本論校ではそれに比べて現在では関心が寄せられることが少ないように思われるダーザインとイグジステンツの訳語を軸にザインツサイトの訳語の議論を外観していくダーザインとイグジステンツに注目するゆえんは 本節の議論が明らかにするように、在日サイト観光直後の時期において、これら2つの用語が実のところ、区議の訳語の議論の中心にあったと言えるからである。その議論で次のような対立があったことを本節および 3.2 で表にす。る。すなわち、ダーザインに対しての生存という訳語か、あるいは現存在という訳語か、エグジステンスに対しての自覚存在という訳語か、実存という訳語かの対立である。3.1 のう 略語の議論の出発点、ザインツサイト観光以後のハイデガーに関する論文として、1929年に哲学雑誌に掲載された2つの論文、3月号に掲載された児玉達堂のハイデッカーにおける2価の存在の問題の関係について、と、久喜修造の時間の問題、ベルクソンとハイデガー、こちら5月号に初集のものを取り上げるべきである。 これら二つの論文は、ザインサイトの使用概念がどのように翻訳されたのかを見る出発点となる。まず、小玉の論文は、そのタイトルが示す通り、ハイデガーの言う存在の問いの仕上げにおける二重の課題に関する考察である。本論考において差し当たり注目するのは、その内容ではなく、以下のダーザインの訳語に関する記述である。引用。ダーザインの訳語としては、これを語源の上より考えるか、あるいは意味の上より考えるか。 あるいはまた歴史的訳語に従うかによって種々の言葉が選択されるであろうもし意味の上よりもすれば生存人生鵜情などが考えられまたもし語義の上よりもすれば、えー、非財比喩薬霊によれば定在、定有などの言葉があるこの論文において伝説で扱った田辺や三木の論文には見られなかったハイデガーの用語に対する訳語の選択 ということに関する議論がなされているということに注目すべきである論者が確認した限りではこの論文が初めてハイゼー側の用語に対する訳語というものについて言及したものである 小玉自身はこの論文でダーザインに対する訳語を最終的には選択せず、一貫として、一貫してダーザインとしているが、カタカナでダーザインとしているが、様々な訳語の可能性がこの論文において言及されている。その中には、後に日本で初めて在日サイトの本、日本の初めての在日サイトの翻訳である、寺島実人、実人訳の存在と時間において用いられる生存という訳語が見られる。 また、児玉がハイデガーの現象学的存在論の出発点をダーザイン、すなわち人生の解釈学と解釈していることから、この生存という現在では使われていない訳語というのは、ザイントサイトに対する当時の解釈と密接につながっているということが推察できるのであるが、この点については、講、えー、述、えー、3.2 の方で詳しく扱いたいと思います。一方で、ほぼ同時期の区議の論文ではどのような議論が行われているのか。 この論文は、区議がヨーロッパ滞在、1921年から28年のヨーロッパ滞在からの帰国後に関われたものであり、その、えー、滞在中に出会ったベルクソンとハイデガーの哲学を時間の観点から比較するものであ区の論文は、小玉の論文と比較すると、内容名でより広範囲に在日サイトの議論を扱っており、より豊富で精密な議論をしているというふうに、えー、と私の観点から、えー、と私としはそうい う, ふうに印象を受けます。えー、本論校では、この論文の内容には深く立ち入ることはしませんが、 その内容のみならず、区議の訳語の選択という観点から見ても、この論文は後に行われる区議のハイデガー講義、そして、えー、と本論校で区議の訳語の完成形と見なしているハイデッカーの哲学の議論へとつながる出発点であり土台であるという点で重要である。えー、この論文において、まず、えー、と本論校で注目しているダーゼンおよびエグジステンスに対しては、区議はこの論文ではそれぞれ現実存在、そしてエグジステンスには実存という訳語を当てています。 在日サイトの観光以前において田辺がダーザインを現実存在と訳していたことは前説ですでに述べましたが久喜が欧州からの帰国後の1929年に京都大学の教授になっているということからこの訳語は田辺から受け継いだというそのような可能性も、えー、と一つの可能性として考 え, ると考えられると思いますまたイ、えー、グジステンツに対してここで実存という訳語が初めて採用されていますがこのことに関しては、えーと 次の説で、区、え、議、ー、のハイデガー講義およびハイデッカー哲学、ハイデッカー哲学について述べる際にまとめて論じることにしたいと思います。他の訳語も現在の訳語とまだ異なっている部分は多々あるのですが、区議もこの時点では試行錯誤の途中であるということが指示されます。ハイデガーの訳語の翻訳は、最初に述べたように、現在まで研究者を悩ませてきたものであり、久喜もその例外ではなく、その苦労をえとハイデッカーの哲学の論文の中でえと述べています。 本節の最初で述べたとおり、久喜の訳語の完成はやはりハイデッカーの哲学まで待たなければなりません。3.1-2、えー、ハイデッカーの哲学へ。区の訳語の完成形として本論を拒みなすハイデッカーの哲学の土台として、1931年と1932年に行われた久喜のハイデッカー講義、ハイデッカーの現象学的存在論が疑いようもなく重要である。久喜はこの講義の中で、ダーザインとイグジステンスの訳語についての議論を、えー、次のように展開しています。引用 故にダーザインという名称もまたダーザインのあり方であるイグジステンツという名称もともに本質エッセンチアに対して存在イグジステンチアを強調するために特に選ばれた名称なりそうしてハイデッカーがダーザインとかイグジステンツという名称を選んだのは純粋にオントローギッシュな構造を表すために選んだのである中略それに故に訳語として自覚的存在 なおというのは不適切である。フィヒティやヘーゲルの哲学を思い出させる限り不適切なり、故に仮にダーザインをええ現存在、イグジステンツ、実存在と訳すイグジステンツを生存と訳している人もいるが、生存ではまた他の一方にあまり行き過ぎている。生物学的、生理学的存在の観念を与えやすい。ハイデッカーのダーザインやイグジステンツは面子としての存在なり、我々の立場から見て現に存在し、実に存在することである。 この講義における訳語に関する、えー、の議論は、やはりダーザインとイグジステンツに関する対するものである、同様の議論は、えー、ハイデッカーの哲学においてもなされ、ダーザインに対する生存、イグジステンツに対する自覚存在、または核存という訳語への批判をしています。 引用同様にダーザインを生存と訳したり、エグジステンツを自覚存在、または格存と訳すのも、ハイデッカー哲学の根本傾向に対する感覚において完全とは言えないと思う。ダーザインは存在現象的にはダーザインであるのだから、厳密にそこ存在などと言うべきであり、現存在と訳したのはすでに便宜性への許されるべき情報をしての上である。生存という意訳はこの事態を覆い隠してしまっている。エグジステンツもエッセンチアとエグジステンチア。 との存在学的基礎論分節に根ざしている限りにおいて生きている言葉であるから実存と訳すことによって現実的存在との存在現象的系譜が明示されていることが望ましい、えー、ここで九鬼が批判している対象は誰なのかまず九鬼が最初の引用のハイデガー講義において指摘するイギリステンツの方に対する生存という訳語は岡野隆二郎が存在論的領域としての超越についてにおいて用いた訳語である え岡野は京都帝国大学を卒業し、関西圏で活躍した哲学者、えー、と関西大学ので教鞭を取られてたそうなんですけれども、あるなのか、エグジステンツ以外の訳語は、まあ、あの京都にいた区旗との訳語が共通したものは特に多いということが分かっています。また、ハイデッカーの哲学にも指摘されるような、ダーザインこちら、ダーザインに対する生存という訳語、エグジステンツへの自覚存在、あるいは核存という訳語は、次節、えー、3.2 の方で、えー、議論する。 寺島実人役及び彼が参考したという紀藤 A1 が用いた訳語である。この点については 3.2 で議論することにします。先述したように、久喜の訳語の試行錯誤はハイデガー講義の中にももちろん見られるのですが、このハイデガー講義を通してハイデッカーの哲学における訳語として、現在の在日サイトの訳語の多くが形成されたのである。さて、久喜は1933年のハイデッカーの哲学において最終的に ダーザイにイ、ー、に現存在。エグジステンチに実存という訳語を選択したのだが、その理由はハイデッカー講義及びハ イ, ハイデッカーの哲学の記述から明らかであろう。現存在という訳語は現実存在という訳語を経て生じてきた点。そして実存という訳語が現実的存在。えっ、ー、と、これがすみまエスセンチャーになってます。エグジステンチャーです。とのつながりを考慮して選択された点を考えるならば、この二つの訳語は現実的存在という英語の、えー、と共通して派生的したとも言える。 このことから、これらの訳語は、空気のハイデッカー哲学理解及び哲学史的な負担、負荷を考慮した上で選択されたものであるということが言えそうである。3.1 の3。西, 田西谷啓治と和辻哲郎。実存という訳語に関して、少し補足したいと思います。この実存という訳語は、時間の問題、ベルクソンとハイデッカーからー、空気がハイデッカーの哲学、ハイデッカーのイグジステンスに対して使ってきたものであったが、先日のとおり、 国は現実的存在を略して、えー、実存としたのは明らかのように思われる。しかし、この実存という言葉を作ったのは実は国ではなく西谷刑事である。西谷は1927年にシェリングの人間的自由の本質を翻訳しており、その際にイグジステンツに対しては実存ということ訳語を当てている。なお、ダーザイに対しても現存在という訳語を当てていることも見受けられる、えー。戦後に行われた座談会、実存と虚無と大敗。 において、西谷はザイン、ダーザイン、エグジステンツの訳し分けこれはえっとシェリングのに訳し、シェリングの人間的自由の本質においてのザイン、ダーザイン、エグジステンツの訳し分けに苦労した結果、実存という訳語を自ら作ったということを証言している。さらに興味深いことには、西谷はこの座談会において、区議が実存という訳語を釈業した可能性を示唆している。 実際に九鬼修造は偶然性という問題関心からシェリングを評価しており、実際に九鬼自体もシェリングから原子偶然は通ファルという語を用いているということから、この可能性は大いにあり得るというふうに考えることができると思います。さらに加えて言及すべき哲学者として、和辻哲郎がいる。九鬼はハイデガー講義において、和辻の訳語に言及している、もっと言うと、九、え、鬼、ー、自体は、えーと、訳語の対応表を和辻に対して作っています。 茎自身は和辻の訳語に関する見解というのを具体的にはその講義の中では述べていませんが、その違いは明確である。和辻は在位をうと訳す代わりに、訳すにイグジステンツを存在と訳している。その理由は先の座談会において述べられている。和辻曰く、実存という訳語は、イグジステンツという語が自体が持つ哲学史的な背景が見えなくなってしまうために、存在と訳すべきであるという。 これは、イグジツセンツが持つ哲学史的な負荷を考慮した上で、新しい訳語を与えようとした空気とは対照的である。3.2、翻訳の土台としての空気修造と寺島実人役、存在と時間。ザイン日サイトの訳語に関する議論を追跡することで、ハイデガーの使用概念の翻訳、それ自体がハイデガー哲学事業において問題となってきたことが明らかとなった。また、訳語と選択にハイデガーの哲学に対する理解が大きく影響し、特に空気がその主流を作ってきたと言えるだろう。 また、九鬼の訳語の議論の背景には、最初にハイデガーを紹介した田辺はじめをはじめ、西谷刑事といった当時の哲学者たちの影響関係があったと言えることが、言えると思います。こうしてできた九鬼の訳語の影響は、例えば辻丸浩一役のうとときの判例の記述からも明らかである。それだけではなく、実際に現在でもよく使われる訳語は、九鬼のハイデッカーの哲学のうちにその多くを見いだすことができるのである。しかし九鬼自身は在日サイトの翻訳を出すことはなかった。 実際に日本で最新出された翻訳は、寺島実人訳、存在と時間である。その訳語の多くは、区議の訳語を踏襲しているものと思われ、他の訳語も問題にするような相違はない。しかし、大きな違いとしては、戦術したように、ダーザインを生存、イグジステンスを核存と訳す点である。 そこで本節はこの2つの訳語の対立、しかも面白いことにこの対立は東京を拠点とする哲学者と京都を拠点とする哲学者の対立と少し重なるんですけれども、それが存在と時間の解釈の違いから生まれることを明らかにする。その上で論者の見解として、生存、核存という訳語は、シュールマンが指摘する在日サイトの誤読の結果であるので、また、あるいはそれを生 じ, 生じさせてしまうので、現存在、実存という区域の訳語の方が適切であったということを示す。寺島 役者の条文において、紀藤栄一の役を多数拝借していると述べており、解説書としても紀藤のハイデッカーの存在学を参照を指示していることから、この翻訳は紀藤のハイデッカー研究から大きな影響を受けていると考えられる。実際に紀藤の解説書を参照すれば、ダーザインを生存と訳し、エクジステンスを自覚存在、縮めて核存と訳している。 これらの訳語をクッキーが批判してきたことは既に述べたが、紀藤がこれらの訳語を積極的に選択した理由をこの解説書から伺い知ることはできない。しかし、紀藤の哲学的関心の一つに死の問題があったことを鑑みるならば、この生存という訳語はハイデッカーの死の議論を踏まえてのことであっただろう。3.1 で見たように生存という訳語の提案は小玉の論文において既に見られたものであるので、特に驚くような訳語ではなかったはずである。 ではなぜこれらの訳語、特に生存という訳語は不適切であると言われなければならないのか。それはこれらの訳語は在日サイトの誤読から生じたものであり、またそれを生じさせるうるものであるからである。シュールマンは在日サイトの戦艦機における二つの優勢な誤読を指摘する。つまり、実存主義的誤読と人間学的誤読である。 実存主義的誤読とは、第一次世界大戦後という時代背景の中で、存在と時間を当時、えー、と覆っていた不条理の気分を表現したものとして、読解することである。サルトルはこのような読解のもとに、ハイデガーの死の議論や不安というものを取り上げて、人間的実能の存在論を展開したとシュールマンは指摘する。一方で、人間学的誤読とは、フッサールが在日サイトにこれは人間学ではないのかと書きつけたように、存在と時間を人間学として読解する誤読である。 我々がザインチャイトを読解するときに何よりも重要なのはハイデガーは存在そのものに焦点を合わせているわけであって決してダーザインましては人間の存在ではないこのことに注意するならば生存及び自覚存在といった訳語はシュールマンの指摘する語読を誘発してしまうのではないのだろうかそして紀藤自身が死という関心を持ってザインチャイトに取り組みハイデガーの哲学を実存哲学とのみ考えている ことを考えみるならば、キトンをまたシュールマンが指摘するような誤読に陥っているのではないかと考えることができる。そして、寺島実人役、存在と時間もこの誤読の延長線上にある。だから、生存、自覚存在といった訳語は、在ンサイトにおける訳語として不適切なものであり、淘汰されて叱るべ き, も, るべきものであったのである。 一方で、クキはダーザインとエクジステンスが存在論的な構造を表す語であることに注意した上で、ザインツサイトにおけるハイデガーの目論 を, 見を少なくとも紀藤よりは正確に読み取っていた上で、これらの訳語を批判していたというふうに考えることができる。4、結語に変えて単なる訳語を超えて以上、ザインツサイトの訳語という観点から、ハイデガーと日本の哲学との関係を見てきた。 その中で明らかとなったのは翻訳に苦労を要するハイデガーの用語に対する日本の哲学者たちの試行錯誤であり、ザインサイトという書物を巡る解釈がその訳語に反映されていることであった。とりわけ、ハイデガーの用語を翻訳する上での久喜修造の貢献の大きさは看過できないものであり、現在までのザインサイトの翻訳の題として根付いているのであった。本説では最後に翻訳という営みをと施作の関係について簡単な考察を加え、訳語が 加え、訳語が単なる訳語としてではなく、施策の語彙としての役割を果たすということを示唆しよう。在ン・サイトの訳語が議論されていた当時、哲学の用語の翻訳について、どのような議論がなされていたのか。例えば、佐藤信枝は、哲学の用語についてという論文において、翻訳された哲学用語も、結局は日本語を離れてしまったものであり、言語のコンテクストから離れることはできないということを指摘する。 そうして、訳語として書かれたこと、訳語として書かれた言葉になった哲学用語は一人歩きを始めてしまう。我々の施策は何かの形を伴う。い、この形は風土や民族が反映される。我々の施策というのはそういった風土や民族といった背景が反映される。だから、我々の施策は我々の言葉でなければならないというふうに作動は言う。そこで哲学用語を単なる訳語としてではなく、生かさなければならないと。 佐藤は主張するつまり哲学用語を外国語の訳語仮物の言葉としてではなく我々自身の施策を行うための言葉として活用されねばならないのである久喜はザインティサイトの訳語をその訳語としての役割を超えて自らの施策の語彙として用いていた例えば存在は哲学は存在一般の根源的得得であると私は考えている哲学とは存在の得得であると久喜は言い かの有名な論考息の構造においては、意味体験としての息の理解は、具体的な事実的な特殊な存在得得でなければならない、でなくてはならないと主張する。ここで区議は、ザインスフェアシテントニスに対する存在得得という訳語を使っているんですが、この訳語は区議に特有なものなのであるが、彼はこの訳語を単にハイデガーの用語としてではなく、もはや自分、彼独自の施策を表現する語彙として使っているのである。 事実として、久喜が茶道の論文を読んでいたかどうかは定かではないが、少なくとも久喜の哲学の中では、ハイデガーの用語が単なる訳語ではなく、彼が自分の思索をするための語彙として活用していたということが言うことができると思います。このように、久喜においてハイデガーの訳語の議論は、単なるハイデガー哲学の需要の過程にとどまるのではなく、自らの思索を展開する語彙の獲得の可能でも過程でもあったのである。 それは、訳語が借り物の言葉というものを超えて、自分の言葉になる過程でもあったのである。本論法では主眼を歴史的な議論に置いたので、このように獲得された、えー、語彙が実際にどのように区議の支度と関係するのかについては、機会を改めて論じなければならないであろう。しかし、本論法を通して、ザインサイトの訳語をハイデガーと人、えー、日本の哲学の関係を考察する一つの観点として提示できたことに、差し当たり満足して本論法を締めくくることにしよう。 お世聴ありがとうございました。<笑> はい。はい えっと、イグジステンスを実存という役目に関してはまずやっぱり今回発表したように、ま、ずこの言葉を作ったのはほぼ多分西谷刑事と間違いないと僕は思っているんですけども、えっと、それどね、えっと、イグとステンスを実存と訳すことに関しては確かにそのハイデガーの例えばこ紀藤栄一とかいろいろ見た中でも結局は紀藤栄一も、えっと、最終的には、えっと、みんなが実存を使っているかというよりでも実存に彼は。 を変えちゃってるんですねでも彼はやはり自覚存在がいいとは言ってるんですけどもそれを結局、まあ、ヤスパースだったりもちろんヤスパースももちろん実存っていうふうに全て訳語は、えーと そ, うですね、そこから全部や実存っていうふうに僕は見た限りではなってると思いますただそうですイグジステンツの問題としてはやっぱりそれ自体がこのハイデガーが多分しかイグジステンツ使ってるんですけどそれの自体があの歴史的な負荷がだいぶある。 なので、えっと、今回の発表でちょっと触れたのはそれに対してそのエグシステンツが持つ歴史的な負荷に対して和辻哲郎はそれを反映させた方がいいもっと言うとそれの流れが見えるようにした方がいいっていう風なアプローチの仕方と、クキみたいにむしろそれだけの負荷があった上でハイデガーは違う使い方をしているから違 う, 使 う, もの使うものを使っていかなきゃいけない。 っていうのである意味、その訳語という一つに対しても歴史的な負荷に対してどう向き合うかというのが多分一つの訳語の選択肢として議論の中心になるとなっているというのでお答えになりましたか、はい。ですはい んだろう、ウッサールがこれは無理なのか何かっていうのが、僕はちょっとすごい分かるような気がして、何だろう、まあ、単にその現象学的に記述された人間 の,、うん、その説明なわけですね、存在の時間で、ここでその説明されているように、確かに、まあ、存在したものに対しが焦点を分けようとしているんだけれども、うんまあ、存在と時間については、未、まあ、間の比格であって、はい ザダザルから最後の機械がそこからテンポラリティーに仕込までって、はい、そこまで手を合ていただくので、えーえーまあ、なんかこれを 人, なんか人間学と一緒に読むのも可能性があるんじゃないかなっでこの設定だけだと。シュマンはこれに関してもし詳細な議論をしているのだったら教えていただければと。えー 僕の理解で言うとやっぱり人間学的語読って何が問題かっていうとハイデガーは人間学をやりたいわけじゃなくて結局あれは彼が「存在の問い」っていうプログラムを遂行する上で人間学的な、えー、っと方法として使ってるっていうのが大事で結局この人間学的語読っていうのはそっちの方法の方ばかりに焦点がいってまあドレファスみたいなのだと思うんですけどそういうのに焦点がいってて結局ハイデガーの本当のプロジェクトっていうのをまあ 見落としているハイデガーの存在の遠いその、まあ、論点がずれるというかまあに実論主義的語読もそうですけどどうもこのサイドの部<笑>分ばかりに注目を死の議論ばかりにいってしまうっていうのが、まあ、大きな問題点 で, で少なくとも翻訳っていう観点から見ると少なくとも、えー、とそういった語読をなるべく招かない中立的な。 まあ、もう翻訳の時点で少しいろいろ入ってると思うんですけどなるべく中立的な訳語を選ばなきゃいけないっていう点では少なくともこのシュールマンが整理して2つの語読は避けられるような訳語をイグジステンツあるいはダーザインに当てなきゃいけないっていうのは僕が個人的に考えていることです。 <笑>えー、こちらに来たあの先輩たちがですねいろいろ苦労したもうねあの私もちょっと関心があって聞き調べたことがあるんですけどもあのまあちょっと話を進めちょちょっとだけ気になるので、はい、あのこういうふうに言ってくれませんかという要望なんですけどあのエクシステンス<笑>あエクシステンスはい<笑><笑>つまり別個のあれは で x ですねですグじゃな。はい。というとちょっとそれ。あごめんなさい。あのあのミニちょっとそれだけの話です。でえっ、ー、とそれ で, ですね今のシュルマンのあの話がちょっとええー、実なんですけども分面が完全に理解できなくてというのはあのふさわあのこれは人間学ではないのかというふうにその、えー、書き込んだっていう話ですけどもふさわあの世界二十七人あの。 存在時間があって、ね、彼が本気なって読んだのは1929年、はい、でそこに、あのー、書き込みをいっぱいしてるわけですねで、えー、その書き込みしてる時に 何, 何をにその問題を最大の問題を見たかというとあの現象的還元という方法を、うん、あの遂行するかしないかというところに自分 の,、うん、あの決定的な作用を見たわけです えー、物事を論じてしまったら、まあ、それだけ、あのー、人間に関することを論じてしまったらそれはあのーえー、人, 人間学的になってしまう と, というそういう話になってると思うのですがですがュマンの業務はどうなってるかという話ですつまり、えー、この、えー、サルがそのと時間にいろいろ書き込みをやってるんですけどそれが、えー、公になったとき刊行されたのは今僕の記憶だと1 9 0 0年 90何年かにフサル・スタディズにあの書き込みが全部あの紹介されたんですよ。ですから、えーまあ、我々知ってるわけですけども当時の人は、えー、そういう話を知ってたのかどうかだから人間学的誤解っていうのはそれはそのこと自体はあのフサル以外にそれを読んでもそういうふうに読む可能性は十分にあるという、はい、そういう話だったら分かるんですがフサルがそのように っったことに関わって人間学的誤解というふうに書いてありますよね。あちょっとそれはもしかしたらミスリーディな書き方だったのかもしれないですけど。はい、つまり、ここで11ページで、人間学的誤解を、はい、ーのののに人間学的誤解とアウサルが在日タイトにこれは人間学ではないのかと書きつけた、つまり、はいえー、書き込みをやったって話ですね。しかしか書き込みあったのが 大いに知られるようになったのは今言った経緯があって、はい、1997年かなんですか。と<笑>どうどういう議論でそういうシューマーはそれを言ってるのかという そ, そのことちょっと説明していただけますあはいすみませんあのフッサールの専門家からすみません<笑>ありがとうございます。あとそうですちょっと こ, この部分ちょっと書き方が脱だったというかちょっとミスリーディグの書き方だったのかもしれないんですけどえっ、ー、と実際にこの 部分は完ハイデがー、フッサルがこういうふうに言ったようにとなってるんですけど多分主眼としては先ほど説明したようにまあそれはフッサルに限ることではなくてザインツァイトを読んだ時にその存在の問いっていう最初の特に序論部分でよく言われてることっていうのをあまり、まあ、序論難しいのでそれから先のある意味道具分析とかあっちの方ばかりに主眼がいて結局そういった とところででしかかハイデガーを読んいいいないというかそういったところが何となく主眼になっているような読み方というのは多分フッサー関係なく、えー、と当時の哲学者、まあ、ハイデガーの存在の時間が反抗されてすぐの時でもうよく結構なされてた語読だ と, そのそういうこと実能主義的語読と同じくらいに。でシュールマンはおそらくこの特にこのハイデガーの存在の時間が出たというその時代背景において 典型的なものとして二つこの2つを挙げててその中でその説明の中でフッサルがたまたまこ う, こう書いたっていうふうに言ってるだけなのでちょっとすみませんここちょっとあまり余計なことがあまりすみません。んこのということそれがそのみんなによく知られるようになって<笑>あ そ, そうですねそれはそれは違います ないですはい。はい。あ の, そその時間を読んだときにそういう印象を受けやすいような書物だっていうサイト自体がっていうところだと思います。はい。すみません、ありがとうございます。はい。うん<の><の><の><の><の><音声> ハイデガーがエクシステンスの話をするときにエクシステンスをんのなんだ個人が多分。 サッタバション So, äh, mhm. Also, hauptsächlich geht es eigentlich sehr viel um die Übersetzung、so、von e、ja. i s s e n u d Wer und v n welchen Jahren und so. Also, ja, von der Zeit, als、äh, das Buch quasi、er、erschienen ist und genau seine Zeit、äh, in Japan angekommen ist, viele v e r s o c h g e n a u s Japan h a b e n Versuch, t das ins Japanische zu übersetzen, dann gab es ganz viele so. Hin und her.、Ja. Und genau, diese Geschichte. Ja. Genau. genau. Ja, genau. Das,、äh, jedes Wort, jedes Übersetzungswort hat sehr viele、äh, Hintergründe und sehr viele verschiedene、ja. Konnotationen und was wir uns wissen und so weiter. Darum geht es. u a das s dann das Problem eintritt, dass die Dinge fixiert werden, also zu sehr auseinandergeflügt und das Verständnis verloren geht. Meinen Sie das? Dadurch, dass das, mh, dass das Wort übersetzt wird? Oder、es、ist dann so, dass es kein Zurück mehr kommt? Also, wenn、Aha. eine Übersetzung stattfindet, die r ü b e r g e s c h i c k t wird und sie wird dann seziert, dann gibt es kein Zurück Was heißt denn, an das der die Stelle. Die also, wenn, wenn in der Übersetzung keine e e i i n s z u n s ü b e r s e t z u n g stattfindet, sondern eine Aufweichung. d e s was übersetzt werden soll, dann dem, kann es mit dem Zurück einfach、ähm, zu Verständnis d e r Urtext kann dann einfach völlig verändert sein. Dass,、mhm. das, ähm, das hat sehr viel damit zu tun, mit d e s Sofortversetzung. Ja, ja. b e r es gibt niemals eins zu eins zu übersetzen, denke ich. Also, das ist meine Meinung. Das ist bestimmt nicht so. Nein, zu, nicht so w o r t w ö r t l i c h also, Ja. Ja. Und man sagt, okay, das gebe ich an, an die Japaner als Text, arbeite damit. Ganz egal, was ihr damit macht, das ist für euch. Und ihr sozusagen aus dem, was ihr da bekommen habt, was, was habt, was ihr dann wiederum wieder zurücksendet und sagt, das ist unser Verständnis von dem, was, was du gegeben hast. Du hast uns das gegeben,、ja, das, das haben wir verstanden. d a s ist das, was dann zurückgewendet w i r d ja, ja, genau das Gleiche passiert auch von Japan aus nach Deutschland, finde、ja. ich. Und、äh, also man kann das niemals vermeiden, dass es immer Verschiebungen gibt. Und gleichzeitig kann man das auch als eine Art Kreativität verstehen. Und zum Beispiel so eine Konferenz wie heute,、ja. diese Mal, ist ja so eine Art. Annäherung von dazwischen, finde、okay. hm. hm, ja, ich. Okay. Oder? Ich muss ü b e r h a n t w o r t e n Ich habe einen Teil des Textes rübergegeben und dann, muss dann an der Stelle dann einfach auch loslassen. Und das, das der glaubt, ist, denke i h auch eine g e c h i c h t e der Existenz.、Hm. Also. Ja, also zum Beispiel in diesem Vortrag geht es um. So Hauptsächlich Existenz und Dasein. Und, und die Wörter. Und w o n t e r d e Konzepte. Konzepte. Die ja, und also ich, ich habe jetzt gezeigt, dass in der Geschichte der Diskussion gibt es zwei also Reihe. Also Dasein in Saison, das ist Leben oder bisschen Leben oder so.、Mhm. Und、äh, Dasein ist einfach das Dasein, ja, faktisch e sein. j a、ja. und、äh, Existenz ist aus, die Kackson sei, das ist, äh, bewusst sein,、so, bewusst sein mit Bewusstsein. So, so und, die Zon, ja, das auch, kommt aus, also, in diesem Vortrag habe ich gesagt, diese e x i s t e n z kommt aus, auch gleich, also, Existenz, also, le, faktisches Sein, so, so. Und auch dieser Streit zwischen diesen zwei、äh, Übersetzungen、mhm. bezieht sich auf die、Fest、oder Interpretation von seiner Zeit.、So. Ja. kommen、äh, von diesen, also der Denkweise oder、äh, den Denkweisen von diesen Autoren auch mit. Verstehen Sie das so? Dass wir so eine Art Parallel finden können. Also、mhm. dadurch, dass dieser,、äh, zum Beispiel der Cookie, dieses Wort so übersetzt hat, ah ja, weil er so und so und so m i r t Das, das Verständnis.、Mhm. Ja. Vielleicht das, das heißt, ist. Es、so. wird eigentlich mit jedem Text, den man gibt, immer mehr an Text. Ja. d a、ja. mhm. Vielen Dank. 直接ではないんですけど、はい、あのあの人間学的5、6、9点であの、今、アメリカのハイデガー使う職員のやっぱりドレイバーシュールとかではあのあ、プライマティズムのハイデガーで、オ<笑>ントロジカルとオンティックのコンセプトになるということで指摘されたり。はいはい するんですけれど、あのまあそれはそれなりにでもアメリカでアイデアがこうやって生きててもいいじゃないかってあのすごいはい。ねあの恥じ、はい、まってるんですよね。はい。だから何もあのそのご努すかもしれないけれど、そうやって展そうやって展開するのも一つありじゃないですかってみんな言うんですけど、日本ではそういう思考はやっぱりいないですか。えっと僕個人的にそうだと僕は<笑>僕は思います。僕はえっとえっと少なくとも翻訳っていう点で言えばなるべくそうい<笑> 中立的にっていうのはたっていう観点から僕こういうふうに言ったんですけどある意味でそれこそドレバスに象徴的ですけどそういった誤読はまあハイデガーから離れてるけどもある意味でそれは一つ有益なものはまたそれはまた別にある可能性もありだし例えば僕がちょっと今回あまり議論できない最後、ね、単なる訳語を超えて自分の支度の語彙としてした場合って結局そこには。 そもそものハイデガーの語彙の使い方とは全然使い違う使い方をするんですね。例えば、久喜修造は、えー、と僕、中で書いたんですけど、ダーザインの原存在っていうのを動詞的に使ったりするんですよね。原存在するとかっていう、中が<笑>原存在するっていう風に言ったりも、まあ、そうこそエトク、えとでフェアシテインドにフェアシテンンっていうのは、完全に彼の言葉のように、僕はちょっとハイデガーの文脈はだいぶ離れて、 ちょっと使っているところがあると思ってそれはある意味でずれが絶対やっぱりそれは翻訳でも全部あると思うんですけどそれはそれで有益なものはあると思うんですけどやっぱり一つの翻訳としてさ、まあ、最初の一時テクストとしてとするとなるべく中立的なものを目指すのがまあベストというかベッサベッ、えー、とベターというのかなっていうのが、はい、今回の発表でちょっと。あはい 簡単に教えていただきたいのはい、1つと質問が1個という話なんですけど10ページのところで、はいあのまあ、2つの優先が登録という話で上、はい、のところであのこの解釈の違い東京都拠点と哲学者とあ京都府の哲学者 ああってはい、それであのその、まあ、このようにのてほシーンはその、東京を拠点とする哲 学, 学者にこういう2つの孤独が出てきた背景というものをもって、何かこうその、まあ、京都との対立関係とか、そういうものがあって、なんか東京の方ではこういう2つの見方がある、はい。といいす、はいまあまあ、をるうう、はい、活用するという 少し重なっているような形であの展開されているかなと思うんですけど、はいはい、あの自らの施策を展開する公約の獲得の過程というところで、はい、その薬というところで、あのおっしゃられている通りその薬をつるときにそのまあなんていうかミスリーディングな役っていうのはごやくであというのはあのご指摘いただいなって思うんですけど、あの今回のそのもう一つのあの軸になっている役をさん活用軸っていうところにおいて、はい、例えばあのダサインとそのエクシステンスの幻想材実用化 の,、はい、の役を使いつつ でもあるしやっぱり人間学的にサイコサエを読むみたいなそういった話はやはり子役としてカウントされるとお考えかどうか聞いたの。なるほど。いはい。すみません。ますえっ、ー、と簡単に答えさせていただき ま, すまず一つ目まあちょうそうですね。このここは完全にあのカッコにしたのは僕の仮説というかまだあれなんですけど基本的に生存の役を使ってんのは、えー、とんで東京系の人えっ、ー、と最初の児玉達夫さんはえっ、ー、と駒澤大学。 寺島実人が実はちょっとこの人ちょっと情報がなさすぎてどっか東京圏の教えてたらしいんですけど紀藤栄一さんは、えー、と東大出身で、えー、とその後いろいろ、まあ、九州の方とかに行ってるんですけど基本的にこの東京で活躍されてたで一方で久喜、えーまあ、だったりは久喜も東大出身ですけどみんな京都の方で久喜が批判した岡野とかみんな京都の方で野亭たちが現存在っていうふうにある意味一つこう。 コントラストが、えっと、今回の調査でちょっと見えてきたので少しちょっと言及したというところがまずその背景というのはちょっともうちょっと調査が必要かもしれないですで2つ目なんですけどそうです、ね、あの2つの柱があのくっつくっていうのはまさしく当時の僕のこれは完全に印象です印象ですけど茎にしても、えっと、みんなハイデガーの哲学聖、まあの哲学を持ってきました紹介しました終わりではなくて なんかそれをやりつつそのハイディガーと共に哲学をしているようなイメージがすごいあるんですよ。というところでいうとやっぱり彼らが翻訳っていう作業をするのと彼らがその役を使うっていうところがもうちょっと密接にくっついているような印象を当時の哲学者の議論から僕はすごい、えー、と読み取っててだからそれを使った上でずらすっていうのはそれは。 誤読かどうかっていうと難しいところなんですけどハイディガーを読むっていうところでは微妙なところはあると思いますただそれを使った上でずらして使うっていったらそれはどうなんですか誤読ちょっと難しい男単が難しいとこかもしれないすいません も, もしか あ, あとでまた。<笑> はい、その私は大変興味を持って伺ったんですけど、はいはいえー、と11ページの終わりのところに、翻、う、訳、んまあ、された手伝いうの結局は日本語を離れてしまって、日本語のコンテストから離れることはできない、でこのところがちょっと私にはもうちょっと説明が欲し い, いう で, あそうですうので。はい そうですね、だから離れるっていうのとはちょっと違うんじゃないかと、それからあの日本語自体もその訳されるという行為を通して、日本語自体すでにも影響を受けているということになると思うんですね、ちょっとこのプラグラムはもう少し私としてはあの展開が欲しいなというところなんですね。はい、活用するっていうことこも実際 どういうことを具体的に、ね。はい、すみません、ありがとうございます。えっ、ー、と、ここのパラグラが個人的にもうちょっと展開の余地がまだまだあって、まだまだちょっと考察していきたいところではあるんですけれども。えっ、ー、と、この佐藤信江が言ってるところで言うと、まあ、看護に確かには。まあ、政策要望は基本的に看護に訳されるんですけど。ん多分、彼が言いたいのは、ここで言いたいのは。 内容的なものですけ訳語としてあったとしても、内容が結局文脈から離れてないはは、離れることができなくて、で、そうですね。 まで含めたお話なんじゃないかなと思うんですが。はい、ああ。ちょっと私にわかります。なるほど。えっ、ー、と、佐藤信行が特に言いたいのは、まあこの文章の次の鉄壁妖怪一人歩きを始めているっていうところで、結局、まあある意味翻訳としては翻訳したけど、も、ま、と、あ、元々は西洋から持ってきた言葉でそれを。 使い方の問題だと思うんですけどそれが、えー、と日本で哲学をするっていう際に何か、えー、とそれこそ佐藤が言ってるような思索と風土あるいは民族がこう反映されてなきゃいけないのになぜかこの言葉用語だけがただこう何て言うか表面的になんか表層的にやってるっていうところが。 えっと僕の理解では佐藤が一番言いたいところだと思うんですね。だから単なる表層的な訳語、あるいは哲学用語じゃなくてもっと。風土、日本で日本語で哲学するっていうところで言ったら。そこをどんどんつなげなきゃいけないんだろうっていうのが。あると思います。そこがえっと、まあ久喜がこれも、ええ、わないんですけど、久も多分同じようなことを思っている。っていうのは少なくとも僕は思います。それですいません。大丈夫でしょうか。<笑>すみません。ありがとうございました。すみません。すみません。